ここが、レイノスシロ事件が、起きたとされるスシローだと言われています。私の口からはどことは言わないですが、家から数十キロ圏内だったので、ちょっと行ってきましたよ。私の人生経験上、人間性というのは、育った環境で大体決まってしまうと思います。あんなにも知性を感じない、銃を舐めるキャラを描く漫画家でも、 嫌悪感を抱きそうな人間、ネットの情報が必ずしも正しいとは限らないし、あのレベルともなれば、さすがに同級生の子がかわいそうだから、どことか、けなすようなことは言わないですよ。だからこそ PHV を選んで、朝の2時代にひそひそやってきたのです。このなんかの鉄道の端をくぐると、右側に校舎が見えてきます。 完成な住宅街ですね。暗くてよく見えないし、学校そのものをはっきりと映したり、不法侵入したり、そういうのはさすがに違うだろうと思うので、とりあえず車で一周してみます。この辺りが正門っぽいですね。学校特有の、校門ら辺にあるよくわからん銅像が置いてあります。公式ホームページによると、確かな学力、技術、ものづくりを通した人づくり、部活動を通した人づくり、だってさ、学力え。わからんぞ、実はあの子も、 数学がが得意で、で微分析分が普通にできるかもしれないだろ。すごいことみたいに言われても、高校生なら普通にできると思うんですけど。あとはですね、ホンダカーズのとある店舗や、浜岡原発に郊外実習に行ったっていう報告が載ってて、正直羨ましいです。私もその実習ついていきたい。あれ、北西部もつながっているはずなのですが。 ここだけ異常に狭いですねこういう住宅街の道路って抜け道として飛ばして人を引き殺していく人が多いから名古屋ならコンクリートブロックで封鎖するのが定番なのにな私は名古屋エリアの残存孤児ですからねそこら辺シビアシルビアですよシビアシルビアシルバニアファミリーとトミカで交通事故っていうおままごとをやって笑いながら遊んでそうな家庭環境それをシリアスシルバニアファミリーと言います意味わかんねえさて 外から見て回った限りでは、広々とした工程を持つ、少しだけ校舎に古さのある、典型的な公立公立学校ですね。公立公立学校、日本の教育制度のごみクソさな。公立の小中学校なんか、場所が悪いと問題児だらけで勉強にならないし、人間性がダメだとコミュニケーション能力も身につかないし、マジで行く意味ないっすよ。というかさ、学校前の道路が広くて羨ましい。 私のところなんか、路中の横を70キロで飛ばしていく道だったよ。知らぬ間に学校の南側の通りに、一方通行と駐車禁止が制定されてたけど、子供を守るというか、まともな道路が前にあって羨ましい。あれは校舎じゃなくて、団地高公共住宅っぽいですね。高校の周りを撮影しながら歩くのは、何回やらしいので、すぐ南側にある、なんかの公園を一周してみます。小川みたいなのが整備されてて、屋根付きの休憩スペースも、 芝生みたいなプチ平原もあって、いいところやん。まばらに生えた木も、景観として整備されてる感があって、街並みに清潔感がありますな。清潔感、今回の動画とは、対局を極める言葉だな。ここラーメン一蘭の近くなので、この後ついでに行くんですよ。 そこの店員さんには清潔感ありますよ。おっと、今のライトは、新聞配達のバイクだ。深夜の住宅街って、地味にパトカーとのエンカウント率が高くて油断できないんですよね。見つかったら確定で職質されると思います。そうなったら堂々と。 スマホを買い替えたので、早起きしちゃったことだし、深夜に撮影テストに来たと言い訳しましょう。月が綺麗だことで、石の狭間を流れる川や、なんか縄文時代風なオブジェクトがありますな。妹が Apple ID を乗っ取られて、スマホを買い替える羽目になっているそうです。なんで買い替えるんだよ、初期化すればいいだろ。初期化するためには Apple ID の入力が必要なんだけど、 パスワードを変更されてできなくなってるらしい。アカウントが乗っ取られたっていうメールの、アップル e ドットコムのリンクを踏んだせいで、アカウントが乗っ取られたやつか。待ってなんだあれ白い野良猫が座ってるのかと思いきや、なんか違うんだけど、正体不明の置物に警戒心マックス、運動部の中高生がよく使ってる、ロゴが入ったエナメルバッグに見えますが、ただの三角コーンだったわ。なんだよ段差注意って、見ればわかることをご親切にどうも。 過剰に優しいですね。ゴミのポイ捨てや落書きもなく、掃除もされていて、あの動画からは予想もつかないほど環境いいですよここ。しかもこの公園、トイレが両端にあるし、自販機も何個も置いてあって紙、野球場になっているらしく、豪勢なことに観覧席まで用意されています。環境整ってて羨ましいなぁ、私の小学生時代なんか。 サびタ遊具しかない公園でサッカーしてたぞトイレを移すので嫌な方は数十秒飛ばしてねなんでこんなところも撮ってるのかというと個人的にトイレの衛生管理のレベルも地域の民度を示す要素になると思っているからです普通に綺麗だよなこっちには感染拡大への警戒を呼びかける張り紙がしてあってラミネート加工までされて消毒スプレーまで完備スプレーが盗まれてないっていうのもいいですよね掲示板も大したこと書いてないけど 隣の公衆電話とともに、状態良く保たれています。私のよく遊んでた公園のトイレなんか、ボロボロの張り紙に、数日に一回、清掃業者と、市の職員の立ち寄りの印鑑が押してある、謎のスケジュール帳が貼ってあるだけだったからね。深夜でも開け放たれているようなので、せっかくだし登ってみましょう。この階段も錆びたり朽ちたりしておらず、感心させられます。野球場を見渡せるようになっているのですね。 絶妙に高低差のついたベンチが置かれていて、なんだよこの環境、神やん、ねえ、私が育った名古屋の公立の低辺地域より、よっぽどいいところで嫉妬するんですけど、じじいが犬をよく散歩させてる河川敷が、春になると桜で綺麗になることくらいしか、私の地域に魅力ないよ、理論上は、というか普通なら、私の母校の方が、よっぽどあの手の父がいは育ちやすいと思います。 自販機の商品ラインナップは、運動することを前提とした内容になっていますね。冬なのに2段が冷たいことと、売り切れが目立ちますが。そして、ゴルフ場みたいなネットを支える柱は、ボールでガードされつつ、かなりごつく、コンクリートで武骨に補強されています。このポール一つとってもさ、環境整備をちゃんとしようっていう意識を感じますよね。 この隣の高校に、スシペロッチが在籍してるとかデマだろ。私の小中学校時代、親が家を買ったエリアの地域性なのか、本当にゴミみたいなクソガキの寄せ集めでしたから、掃除の時間にサボって野球ごっこしてる、効率の問題児どもじゃなくて、自発的に掃除とか家の周りの除雪とかしそうな、教育の行き届いた感じに遭いてしまいます。公園と高校の間には、科学館があるんですよ。Google マップで見た限りでは、宇宙やロケットの模型や、 自動車の仕組み、恐竜の像や昆虫の標本など、子供向けに、基礎的な展示物を一通り揃えてますって感じ。だって私の行ってた学校、小6の頃、ドナルドのマットが、クラスで流行ってたんですよ。 コタくんなあはは何年ぶりかに見返したけどやっぱり面白いっすねあんなのに暴露しながら育ったからプリウスミサイルとかいう人間になったのかもしれんキチガイっぽいのは感じるんだけどマッド系の動画って任務も含めてやっぱり面白いんですよね何もかんでもにだ今のこれは何なんだよ一般通過論理空軍 このままだとあの男の子より私の方が頭がおかしいと思われちゃうのでもう一つ南側にある美術館と図書館も巡ってみましょう行動のまともさと頭のおかしさってあんまり関係ないからな一概レベルとしては案外大差ないかもなこの美術館周り幕張メッセっかよっていうレベルでそこら中に駐車場があるんですよね今立体駐車場も映ってたしここら辺文化的にもかなり先進的な地域なんだと思います 道路幅も広いし、降りて取っていこうかと思ったんですが、ご丁寧にも、わざわざ駐車場のゲートを閉めているようで、私みたいな落ちこぼれは居場所がないですね。見てください、地面から湯気が出てきています。どういうことなのさ。 そしてですね、受け入れたくないのですが、ここから車で数十秒のところに、スシローあるんですよ。さっきの高校からも本当に近いですよ。学校帰りの高校生が、自転車で向かうことをイメージして、そう、この左側が、例のスシローだと、言われている店舗です。あまりにもひどい風浪被害なので、行って応援してあげたいとも思いましたが、さすがの私でもああいうのは無理。はっきり言います、無理。もう行きたくない。 週に2回、1000円ほど食べに行ってたのですが、内装工事による根本的なシステム改善でもない限り、いかないと思います。 はっきり言うよ行きたくない。何年も前から、常用の卓上調味料に、衛生的な懸念は抱いていたんだが、ここに来て表面化するとはな。これまた月夜が綺麗で、店舗の外観も清潔感あって、暗闇に弱い iPhone13 Pro のカメラでもよく撮れること。外に置いてある自転車は何なんだろうな。スシローの揚げ物、揚げたてサクサクで美味しいし、スシローの刺身だけは新鮮な感じが強くするし、デザートのミルクレープも大好きです。裏手に回ってきましたが、 すぐ近くにポルシェディーラーまであるんですよね。新車が2000万円に迫るメーカーが、実店舗を構えるようなエリア。こういうと、どれだけの規模の街か、どれだけ豊かなエリアなのか、なんとなく伝わるかな。すごいですね。こんな時間からジョギングするスポーツマンがいますよ。この時代に運動習慣を持っていること。 わさびを指で持っていることここから先はどうしようかと思いましたが、彼が電車で通学してる可能性もあるので、最寄り駅に行ってみましょうかね。すごいですね、金かかってますね。開かずの踏切にしてる地域もある中で、立体交差の橋をかけてやがる。左に連なってるガレージは、バイク用の突き決め駐輪スペースかな高架下のデッドスペースには、 駐輪場を廃棄して、電車でここまで来た人が、自転車に乗り換えていけるようになっていますね。ホームレスが住み着いていたり、落書きがあってもおかしくないのに、異常なほど清潔感あるよな。後で近くまで行くけど、すぐそこには県庁もあるんですよね。さて、橋を渡ってみましょうか。なんだこの開けたスペースは、ここからも駅に出入りできるってことか面白そうな形をしていたので、ちょっと見ていくことにしましょう。なんか暗闇から人の声が聞こえてくると思ったら、 通行人がいてびっくりしました。あの地下道から向こう側に行けるようですね。便利がいいですね。2階へと伸びた駅舎へとつながる、明かりに照らされた屋根付きの天空歩道。 この幻想的な世界観、大好きです。隣にはさっきの高架橋と、もう一本、奥からこっちへ伸びてくるような歩道。すごいですね。横浜駅 SF を彷彿とさせるような景色で胸が躍る。駅のホームは、まあ普通な感じですよ。あ、右上に駅名が映っちゃってるけど、あんな文字、駅の管理者が勝手に貼り付けてるだけですから。 トトロのサツキとメイの死亡説はガチやと思う母親のセリフやら親父のトトロ見ても無反応なのとか明らかに不自然やしジブリが否定しとるでそんなの公式が勝手に言ってるだけやんこれほんと草さ駅では定番の音が流れていますねでもドアが閉まっててかなり不気味ですさっきの歩道橋の上にもこうやって来られるようですね一時的な送迎のための駐車スペースかな ここの駅、南側も北側も、割と平等に整備されてますね。普通南北問題があるのに。南北問題駅前ロータリーにはちゃんと公衆トイレもあって、この歩道橋からも、そこそこ見渡すことができます。はぁ、あ、お腹減ったわ。そろそろ一蘭行くか。というわけで目と鼻の先にある、このエリアでは名古屋駅周辺にしか店がない、ラーメン一蘭に向かっていくだけ。三車線のアンダーパスを越えれば、 さっきのスシローや、ボルシェディーラーが左右に並ぶ、よく見えなかったけど、体幹や蛍光色のボクスターが展示してあって、むっちゃかっこよかったです。その後は、信号でちょくちょく止められながら、駆動用バッテリーがあと数パーセントになりながら、深夜の大通りを進んでいくだけ。愛知県一周 r t a の時と、アイオニック5の市場帰りに寄ったのとで、今回が3度目の一覧です。阪神梅田の店舗もそうだったけど、朝の3時代でも、 かなり混んでると思いません。見てよこの車の数、すげえよなこんな時代に。というわけでトッピングのせまくったろと思ったのですが、焼豚皿を頼んだ時点で2500円に到達していて、さすがに高いなと思って断念。こってりめの味で、麺は固めがいいと思いますよ。 秘伝のタレは、かけすぎると辛くなっちゃうから、スープ本来の旨味を味わいづらくなるかも。半熟卵は黄身の濃厚さがスープとマッチするので、おすすめのトッピングです。食券を回収してから、ラーメンが来るまでの時間に、卵だけ渡してくれるのは、殻でも剥きながら、待っててねという意味だと思います。これは、卵の状態が不満なら取り替えますよというカード、前回はなかったのに。殻剥きについては、最後の下半分をカップ状に分離することで、 殻を付着させることなく卵を保管できるような手法を生み出しました。コップの容量がかなり大きいので、水はうかつに満タンにしません。頼んでいたメニューが来ましたよ。これがまたうまいんです。とろけていくチャーシュー、濃厚なスープ、ピリッとした辛さ。これは粉末唐辛子っぽい粉ですね。入れすぎると辛くなりますが、少量ならいいスパイスになります。ネギとチャーシューと卵のトッピングがおすすめです。焼き豚皿は500円もする割に。 醤油の味付けによるものかな、臭みがあってうーんって感じ、値段の割に具が少ないと言われる一覧ですが、ネギとチャーシューのトッピングを乗せることで、食べてる間ずっと、完全に具が飛び込んできます。値段が高いのは、月に数回とラーメン食わない私にとってどうでもいいこと。みんな安いことばかり気にするけど、高い単価をとっても生き残れること、そういう発想のなさが、今の貧困に繋がってるんじゃないの。後から乗せたトッピングがスープに合うんだ。 ネギ一かけらとっても、外すことはできない。相対的に値段が高いとか、物自体がいいのでどうでもよくなりますね。回転寿司の300円台のラーメンとか、冷凍食品ぶち込み調理感があって、食べてて悲しくなるもんね。それにしても、焼き豚皿500円を省いても、300円ちょいの杏仁豆腐込みで2000円か、高いですよね。相応に美味しくて、特別な時間だけど、ちなみに後ろ側には、手が届くところに、 複数台の壁掛けティッシュが完備されていますなんか割り箸も刺さってるみたいだな足元には荷物をかける用のフックがあって使う人いるのか知らんけど値段相応の配慮や作り込みはいいよねーネックウォーマーかけようとしたけど忘れていきそうだからやめた甘いシロップをかけてデザートの杏仁豆腐をいただきます杏仁豆腐らしい口溶けというか香りはあるんだけどこれ実は味があまりしないんだよねラーメンが濃厚すぎるからじゃねえのこの先端のは何でしょうかね 果肉感があるんですが、まあこれに400円払うなら、皆さんはトッピングの、ひくらげなりのりを追加した方がいい。ごちそうさまでした。これ何の動画だっけ食後もまだ巡りますよ。県庁の近くにも行ってみましょうか。YouTuber って、昼間から生徒の顔も隠さず、不法侵入しそうなもんだけどな。右には警察の本部的な施設と、かなり大きな県庁があって、その前の道路は、特別にしっかりと整備されてますね。見てくださいよこれ。 この県でもかなり希少な、ラウンドアバウトがある。周りには大量の駐車場が整備され、来庁者への配慮ともてなしも忘れない。県庁に何しに行くのか知らんけど。 見てよこの美術館みたいなトイレ、そして広大な面積の芝生広場、ラジコンヘリを飛ばして遊べるレベルですね。ち ょ, くちょくライトが灯っている、とっても大きなビルが顕著で、奥のが警察の何かの建物だ。この動画を開いた人は、まさかこんな、街歩きと観光を楽しむ動画になってるとは、思わんかったやろなぁ。トイレがあまりにも綺麗だったので、せっかくだし見ていきましょう。コンクリートって無粋なイメージがあったのですが、 ライティングと適切に組み合わせて空間を演出すれば、開放感も上品さも出せるんですね。なぜここの公衆トイレを移して、一覧の壁面トイレットペーパーまみれなトイレを移さないさっきちらっと見え隠れした通り、私も狂人ですからね、実写会での行いが比較的まともなだけで、律儀にハザードにスモールまでつけて露注してたので、とっとと次の場所行きましょう。見るところもなくなってきたので、次が最後です。お城に行きます。 その場のノリで動いてるせいで、ルート取り失敗しましたね。同じところをぐるぐるして、3分はロスった。数年前に、魔法少女リリカルナのハのキャラクターソング集みたいなの買ったんですが、今初めて聞きましたよ。本編のストーリーになぞらえた歌詞と曲調のキャラクターソングだが、ドラマ CD に挟まれてたんだろうか。あすみかなさんって、にゃるこさんの声優やってたんですね。 えっと、何の話してたんだっけもう見ててわかる通り、ただの観光動画なんですよね。ご丁寧にも観光用駐車場が用意されていたので、サクッと行って撮ってきましょう。すのまた、一夜城の後と、その資料館だそうです。後 と, ということは、あの後城はレプリカとして再建されたってことか。豊臣秀吉が一夜で気づいたらしいですね。当時は木下東吉郎という名で、城の方式も異なるようですが、うーん、iPhone 13のカメラ性能も限界か。 さすがに明かりがないと何も映らない。河川敷に降りていけるような階段がありますね。突き刺すような寒さの中ですが、もう少しだけ見ていきましょう。観光地あるあるの、ほとんど誰も見ないけど、頼りになる周辺地図です。ふむふむ、すまの町の無料案内所ですね。すのまだは唐突に下ネタっぽくするな。ふむふむ、随所に古典的な建造物が見られる、散策ルートがあるわけですね。そしてプチ観光地あるある、謎の石碑を気がち。 かなり遠方から不審者として察知されてしまいますが暗すぎて何も映らないのでスマホライトをフラッシュ代わりに進みましょうかね今回の動画はスマホ用のスタビライザーを用いて撮影したので手ぶれがかなり低減されて助かりましたでもこんなの持って歩いてたら不審者確定なので車の音が聞こえただけでも隠れます日星学園からの脱走か何かもうね足音が聞こえたら方向と距離を推定して対策するっていう 潜水艦みたいな撮影でしたよ。ちょ々地名が映ってるから、大体の場所はバレてるだろうけど、かなり大きな川なので、堤防も橋も立派ですね。なんか橋が横ずれしてるのは。 城下町によくある敵兵力の勢いを衰えさせるあれか待って左奥から誰か来たさっきの人たちがトイレっぽい建物に入ったので今のうちに謎の像を撮ってみましょうなんだこの映像木下東吉郎ってことは後の豊臣秀吉となる人物の像なのですね階段を降りようと思ったけど 寒いし面倒臭いから、やっぱやめた。もう寒いし帰りますよ。闇の中で無頭化の通行人とすれ違ってビビったけど、さっき奥の公衆トイレで使用音出してた人でしょうな。こういう堤防の道って、都市部に入ることなく、信号機皆無でショートカットしていけるので、深夜でも交通量は多めです。 もうそろそろプチ旅も終わりですが、なんかこう、思ってたのと正反対な街並みでしたな。こんな内容でいいのかよとは思うんだが、皆が過剰な死刑に走るなら、ひねくれ者の投稿者は観光に出るまでだ。なんか大炎上が起きて特定者が出たら、今後もちょくちょくょく 聖地訪問してみようかなこういう内容で平和に行けるなら、穏やかに見られると思いますし、アジサイ街道、見どころは自分で見つけるもの。というわけで終わります。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価もよろしくね。